以前何度かコメントを頂 い, いているタカ釣りチャンネルさんの自作の仕掛けを今回はあの水中でどういった形でこう動いているのかそういったところをですねちょっと撮影してみたいかなと思うので今日はタカ釣りチャンネルさんに教えて頂 い, いたリンクから動画を見てえとそれをなるべく 忠実に再現をでできたらと思うんですけどもかつりチャンネルさんがやられてたのが、まあ、こういったパイプ、まあ、まあこういったチューブでも多分いいのかもしれないですけどこういったものと、まあ、中通しのおもりをですね、まあ、接着剤でつけてでこれを天秤代わりに使っているのを見ました。それと またこういった、えー、ハリスと針、まあ、でこういった市販のものじゃなくて自作でやられているものとこういったフロートの浮き、まあ、小さいこうきですねを、えー、つけたもので仕掛け、まあ、こういったハリスと針の、まあ餌もついたところがどういうふうにこう浮いているのかあるいはまあその地面についているのかっていうところをちょっと今回作って。 見てみたいと思いますぜひ動画の途中でも上にリンクを貼ってありますまたあと概要欄のところにもあのたかつりチャンネルさんの動画を、えー、貼らせてもらっているのでそちらもぜひご覧になってくださいはいではまずですね誘導の重りを作っていこうと思いますこちらは まあ、こういったフロートおそらくまあホームセンターだったりとか、まあ、100均とかももしかしたらあるかもしれないですが今回ちょっと急ぎであの釣り具屋さんに行ってですねあのこういったものを買っていきましたでこれはもう定番の夏目の江戸今回使ったのは6号のおもりですけど軽的に入りそうかなと思ったんですけど入らなそうですね どうやら、はい、入ら入ないです、えー、なので一応入らないかなという想定も含めてこういったゴム管の重りこれは5号ですけどもう買ってきたので今回はこれで試してみます。 でまた次回以降にですねこの仕掛けはせっかくまあ夏目を盛りとこういったパイプも買ったので、えーとまあ、インパクトドライバーでここの K の部分を拡張してこういったパイプだったりをこう通してみながら接着剤をつけてあの作れればいいかなと思っているのでまた次回にこれは回してみます。それではもう、えー、う一つこいった 八方しもりあるいはまあとても小型の浮きですけども、えー、これは蛍光型4号「じん7号」って書いてありますけど一応まあこういった本当に小さい浮きとこの、まあ、これは市販のものですけどアスリートキスのまあ中間であったりとか付け根の部分結び目に必要な部分だけは残してまあその中間ぐらいですかねに。 このりりであったりとか浮きを入れて、えー、先ほど作った作ってはいないですね、えー、とこのゴム管のおもりで誘導のおもりにした上で、えー、サル管を入れてその下にこれに発泡器がついた、えー、仕掛けで実際に水中で見てみます。 これにに関しては本当に発泡です発泡スチロールとかの発泡ですごい軽いというかあまり持ってる感覚がない非常に軽いです実際にこれがだから水中でまあ浮遊するのかそれともあのまあ磯目もついた針の方がまあ重くて沈んでしまうのかちょっとそこも含めて見てみたいですね。で発 ポーシモリに関しては、えっ、ー、と、まあ、ここは浮き止めを入れてもいいんですけど、まあ、簡単に爪楊枝をここのところに刺して、このような形で止めれればなと。爪楊枝のところここまで長く必要ないので、まあ、途中のところで折るか、あるいは切ってしまうか。で、念のため、えっ、ー、と、アスリートキス、これが、 あのハリスが1 5ンチしかないので、まあ、ここの、えー、ハリスの先端のところとサルカンを結ぶとなるとどのぐらい必要かちょっとイメージがまだしっかり実際に結んでみた方がいいかなと思うのであくまでこのような形のここが今ない状態ですねない状態にしてみますまず道糸で今回は P のこのラインなんですけど P ラインの先端に。 えー、5号のですねこういったゴム缶おもりを入れていきますはいそしたらこちらのゴム缶おもりを B ラインに差し込んでその後とに絞り玉を一つ入れます えー、最後にしたらなるべく小さいもので構わないのではい結び終わりましたまずはこの発泡しもりを使った まあこういった形ですねこれはもうこの途中で折っちゃってもいいので、まあ、これと今つけたサルカンを結んでいきますはいそうしたら完成ですここにアススリートキス 八方しもりつまようじで固定したものサル缶の次に、えー、一応ゴムのゴム缶なので、まあ、当たっても問題はないんですけど一応念のため、えー、しもりを一つ入れてこんな形で誘導の設計になりますそしたら今回は。 赤い染めをつけてみます 逆にただよっちゃいすぎちゃうのでこのしもりの部分を少しサルカンに近づけていますこのぐらいですかねじゃあこれで見てみましょう ストこのしもり球をハリーの、まあ、手前ですの、ね、で約 1cm ぐらい上げたところにつけて仕掛けを見ています。